Tutorial. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven, or hell. また旅に出るのかそれ賞金稼ぎだ。そう、バーースー・カイお前は世界を救っただからなんだ新聞になった今やお前は英雄なんだやめろまたかふそわしい態度を言うつもりだ新しい元老院の注文じゃない形式的だすもう終わりやれやれ DUO1 してる記録があればいいまずは私に攻撃を仕掛けてくれ体力をゼロにすれば終わるよしいいフットワークだ教えることがなくなってしまうがなよしでは私の動き続けて攻撃を当ててくれ大技まで使うとは思ってなかった 足を試しているのか空中ダッシュかなるな人はと追いかけ私に追い付いてくれ いい加減マジでやどうしそろ私も反撃するぞ。お前は引き続き私にポイントを。<ペー><ペー> ファーストを使ってしまったお前も攻撃を受けた時を使ってもらってファーストだってうまく本気でやる気なのか確かにお前はうちながらスートで使ってくれ<笑>いいぞフ強力的で刺さる スラスラおいいつまでやらせる気だ終わりだ形式的と言ったろこんなのやったことにすればいいだろう記録映像最近は便利だがメドだなるほどなじゃあ最後に派手な記録を残してやるかそれはいいアイデアだ今度は本気で迎え撃つデュオ・ファイナル なん<笑><ト><笑><笑><笑><笑>だろうわの手加減近い。 っっ<笑>ききしまった私の方が気を抜いていたようだこんなところでいいだろう今ここで覚えたことは 道場でで確認できるもっと実践的な技術もたくさん教えてくれるはずだおいまさか道場に行けってのかこれを言うまでが形式なんだ別に行かなくてもいい結局人間勝負はお預けかその熱量はギアメーカーと戦う時まで取っておけ、うん、旅先では手紙くらいよこせよコンプリート